左ドックとなっており左に見える吹き流しまでティーから約248ヤードー吹き流しの右に確実にフェアウェイに乗せたいところです先ほどナイスパットでワンアンダーをキープした谷田選手ティーショットですナイストローでフェアウェイ真ん中ですナイスショー 先ほどのパースリー唯一のパワーオンでパワーキープしたこのみ選手この短いパイパウで一つ戻したいところですちょっと枝に引っ掛けてちょっと帯気味ですね、えー、吉田啓介選手先ほどのパウスリーのボディを 短いパイプアフブで取り戻したいところですフェアウェイ左にナイスショットです吹き流し右まで飛んでいます約250ヤードの距離が出ていますフェードヒッターの北堀選手にとってはここは左が 木があるので、ちょっと気になるホームです。ナイスショート、ナイスフェイド。ドえー、このみ選手中、三定球となります。えナイスドローで、ナイスショットでした、真ん中です、フェアウェイ。ナイスショート。 フェードヒッターの北堀昌史選手左側にキーフェンスがあったにもかかわらず見事にフェアウェイキープです第2打です あ, あちょっとフェードがかかりすぎているかあ問題ないでしょうさあ吉田菊花選手バンカーを避けて なんとかバーディーを取りたいところです。でしょ。このみ選手なんとかボギーで終わらせるようにしたいところです。ペドかかるかちょっと右に出ていますが、ちょっとよく見えないがバンカー方面でした。 サニー・ナイリガ選手ユティリティでレイアップしておりますはいしょーさあ89ヤードなんとかここで一つ縮めたいところですんちょっと噛んでるか距離は クリーン左に外れてしまいました谷田百合賀選手やっぱ85ヤードピンに向かって綺麗に飛んでいってますよいしょーバーディーチャンスにつけました吉田百合賀選手80ヤード これもピンに向かってどんどっていますよいバーディーチャンスですさあ、k o n 選手バンカーから第5メ。うんちょっと厚く入ってしまいました約40ヤードのアプローチなんとか寄せてダボで抑えたいところですダボであれば取り返すチャンスはまだまだあります ちょっと右に入ってしまいましたがなんとかあれをワンパットで沈めたいところ北堀選手は10ヤードと短いアプローチですが、えー、かなりアンジュレーションがありスライスすると思われ落としどものが難しいと思います。 過ぎましたタイナー選手バーディーポートですちょっと曲がり具合を読み切れませんでしたアイスパーン膨らみを読み切れるか ナイスパパトトナイスパートスライスライン読み切れるかあー読み切れませんでしたさあ、キッカ選手取り戻すことができるかフックライン、下りのフックラインです。 ちょっと曲がり具合を読み切れませんでした手のナイスパーでした、えー、8番374ヤードパワー4です右奥のバンカーまで225ヤードルールで右奥バンカーの左中央のバンカーと狙います よいしょよいしょナイスドローでフェアウェイ右キープです。これもうちょっと左っに引っ掛けてみてすがフレンドリーキックで右に離れてフェアウェイです。 ちょっとフェードがかかりきらない左ラフでしょうか好み選手先行くようです砲台グリーン約150ヤードん筋ってます筋って飛んでいってますああちょっとショートちょっとショートでしたこのホールは4名とも残り約150ヤードほど残しています えー、放題グリーンとなっており外すと厄介ですこれもすじってますあとは飛距離ちょっとショートでしたショートでしたが乗りました さあ谷田ユリカ選手ちょっと右から出てしまいましたがドローがかかりきらず右手前ショートですなんとか寄せてパーを維持してパーマンダーをキープしたいところですさあ好み選手20ヤードスライスラインのアプローチショットです 低出してきましたちょっとオーバーでした、えー、谷田ゆりか選手約20ヤードこれも20ヤードのアプローチショットですさあしのげるかここか曲がりますナイスアプローチ見事にしのいでパーセーブです 約10 7 8メ、うん、1トルのスライスラインのパーパッです。 外してしまいました。ナイスパー。ナイスパー。ナイスパー。九番ホールにやってまいりました。三百九十ヤード。パー五です。バンカーに入れないように。 まっすぐ吹き流しに向かって腕はイ、e、いホールとなってますさあタ野選手ワンアデワンアンダーで迎えた9アホールティーショットですフェアウェイ真ん中を捉えましたナイスショップさあタ田選手ここで取り戻して指に戻したいところです 右からドローがかかりきらずバンカー方面に飛んでいます北堀選手はこのホールはどうやらフェイドではないのでしょうかかなり真ん中から打っていますがやはりフェードでやっていくようです フェードがかかってちょっとよく見えませんでした、えー、バンカー方向に向かって行きましたがフェードがかかっているので大丈夫だと思います好み選手ナイスドローナイスショー9番ホール距離のある打ち上げです コノミ選手はフェアウェー真ん中をキープしましたが上り分入れて200ヤードはあると思いますナイスヒットでした距離はどうでしょうかおナイスアンさあ吉田キッ選手同じく上り入れて約200ヤード ちょっと噛んでしまいまましした噛んでしまったが低く飛んで、えー、グリーン近くまでは行ってますが20ヤードほどショートしてます残り180ヤードプラス上りですグリーンヒットしておりますがちょっと行方が見えません 上り入れて180ヤード強通オンなるか筋って飛んでっています距離距離はナイソンちょっとショートでしたがナイスシ9番ホールグリーンに来ています吉田選手残り約30ヤードの上りスライスラインの アプローチショットですがグリーンはかなり使えるので、えー、そんなに難しいアプローチではありませんただ少しだけボールがラフの長いところに沈んでいます打ち切りましたちょっとオーバーしてしまいました距離は近いですが好み選手から行くようです 約ジ0かのまたバーディーパットでクナイススーでしたナイスパー北堀浅選手約、ね、らいです。 してしまいました。通運に成功し、上りの約1 5メートルのパットになります。このアンダーをキープしているか。あはい、まあ、大丈夫でしょう。ナイスセーブ。ナイスパー。 Nice save! Nice bar, nice front line.